今回はお腹が出ている方、姿勢が悪い方、1日1時間以上座っている方、腹筋をすると腰が痛くなる方、この4つのパターンのうち、1つでも当てはまる方は一緒に頑張っていきましょう。今回はたったの10回、3S ポーズというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、今言った4つのパターンが簡単に改善できてくる、簡単なポーズというのが分かってきます。 入れ方を聞いてもらって、一緒にエクササイズしていきましょう。はい、皆さん、こんにちは、タートルです。今回ですね、お腹が出ている、腰が痛くなってしまう、姿勢が悪い。 座ってる時間が長い。この4つのうち1個当てはまった方は、今回のエクササイズすることで改善できます。今回、3S ポーズというのを紹介していきます。キャメル、キャット、コブラ。この3つのポーズになります。どれも難しくないポーズなので、一緒にやってもらえたらと思います。そして、腰が逆に反れて強い方はですね、最後に、もう1つ、チャイルのポーズを含めて、4C、 ポーズを一緒にやっていきましょうまずこの4つの原因の1つとしては前ももががが硬硬硬いいい腰がいお尻がいこの3つがね主に原因としてありますこの3つを今回ポーズで伸ばすことでお腹がへこんで姿勢が良くなって腹筋をしても腰が痛くない座ってる時に腰が痛くなるのが楽になるといった嬉しいことが待ってます1つずつ紹介していきます 各10回やっていきます。ですので、おまけ合わせても40回。辛いことはないです。一緒に動画を見ながら真似してください。それでは、1個ずつやり方を紹介していきます。まずは、キャットのポーズです。四つん這いの状態から、お腹を引っ込めて腰を反らす。次に腰を丸める。腰を丸めたら少しお尻を締めます。 そして腰を反る時にお腹が前に出ないようにお腹は持ち上げておいてください。ゆっくり腰を反らします。で、この四つん這いが手が前に行ってしまうとお腹と腰伸びにくいので気持ち手は近づけてもらってちょうどいいぐらいです。肩の下、お尻の下に位置が来るように合わせてください。これをまず一往復で1回。これを10回やっていきます。 腰が温まってない場合腰痛くなることあるので反るのはいいんですけど丸めるときにゆっくり丸めてくださいこれをまず10回一緒にやっていきましょうスマホは顔の下に置いといてくださいそれではいきます3 2 1 o 1 2お腹をしっかり引っ込めて 丸めるのは無理せず。し。五。六。七。腰が伸びてきたら、しっかり丸めて。八。九。十。オッケー。 次に、小ラのポーズをやっていきます。今度は前のももストレッチされます。まず脇の下に手をついて体を持ち上げます。ここから両膝を曲げて、つま先を後頭部につけるぐらいのイメージで、前ももと腰を使っていきます。状態がこのままだと腰が痛くなることがあるので、一回ずつ腰を緩めます。 足はそのままです。伸ばす、降りるっていう繰り返しを10回です。それでは行きます。t h r e 呼吸はリラックスです。二。三。四。五。 次キャメルのポーズです正座からお尻を上げますこのまま手のひらでかかとを触る感じですこういう感じですこれでしっかり上を向くお腹はできるだけ反れないようにお腹引っ込めたままで体を倒してって上向いて戻る もし前ももが伸びすぎてつらい方はかかと軽く触るぐらいでいいですもしくはここから倒れることがつらい場合かかとを持ったまま10秒キープでも OK ですできる方はタッチつらい方はかかとを持ってキープやっていきましょう10回です スマホは顔の下に置いてください3 2 1 o 1 2 3前ももしっかり伸ばして45678 910OK そして最後おまけにチャイルドのポーズです正座をした状態で手を遠くに伸ばして腰を丸めて10秒キープですラストです手を下についたら指でできるだけ前に進んでください それでしっかりね腰とお尻伸ばしてください。最後行きましょう。10秒です。3, 2, 1, go。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10。OK。お疲れ様でした。どれもね難しくなかったと思います。 これでしっかり腰が温まって腰が伸びてそして固まってた腰のコりがほぐれてます腰っていうのはやはり体の中心になりますからこの腰が悪いとですねやはりどのエクササイズしてもいいフォームができないし腰をかばってしまうフォームになってしまうしエクササイズが非効率になりますなのでしっかり腰をねいつも伸ばしてもらって温めてもらって腰の筋肉がねちゃんと収縮できるように できていればですね腰の違和感が痛い場合腰が筋肉伸ばされるだけでも違和感感じますからあ腰痛だみたいな感じでね考えてしまうんですけどもただストレッチされるだけで腰ってやっぱ痛くなりますから普通のストレッチと一緒ですからなので腰が悪いんじゃなくてて腰が硬いいってパターンもね結構多いですなので今回みたいに筋肉を使う伸ばすってことでゆっくりやるとね腰が温まって腰が痛い感覚楽になります。 ぜひこのねチャイルドを合わせて 4C4C 4C のポーズというのをまあ身につけてくださいそして前腿を伸ばすことでお腹が引っ込むんですけども前腿硬い人っていうのはやはりお尻が出てるちょっと膝が曲がるお尻が出るで状態が体にまっすぐになるってことで腰が反れるこんな感じの、ね、姿勢になってしまいますでこれっていうのは通常お尻がしまって 骨盤が立っているとお腹ってへっこむんですけど骨盤が前に出るとお腹の力が抜けちゃうのでどうしてもお腹がね出てしまうそして前のももがお尻出すと前ももっていうのはちょっと緩むんですよねでこれがしっかりお尻が締まって骨盤が立つとここの筋肉が伸ばされるのでなので前もも硬い人はお腹が出やすい ここがねやっぱり柔らかい方は骨盤が立ててもここが伸びても別に楽ですからお腹がへこみやすいお尻が締まりやすいだけどここが硬い人はこの位置よりもちょっと縮めたくなるからちょっと膝をね曲げてしまうとかお尻を出してしまうここを緩めてしまう近づけたくなるこっちに下にといったような原因で骨盤が前傾しすぎて お尻が出てお腹が緩んでお腹が出るっていう風になりますから今みたいに前ももをねしっかりキャメルのポーズで伸ばすことで骨盤が立てれて前ももが柔らかくなってお腹が引っ込んできます是非前もものストレッチも含めてください頑張った方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行っております説明欄にリンク貼ってますよかったらリンクのフォローシェアもよろしくお願いいたします 今回もご視聴ありがとうございました。